私はダチョウが好きすぎてダチョウ牧場への転職を決めたただの飼育員卵を洗います卵を洗うのは50度前後のお湯ブラシで泥などの汚れを落とします綺麗になりました消毒をします。 水分を拭き取ったら洗浄完了卵の重さを量ります卵をセット記録ノートに日付や卵の重さなどを記入します卵にキスなどがないか状態を確認しますデータを記入した付箋を貼ります保存庫に入れて完了卵を孵化器へ移動しますフランキオープン卵を取り出していきます 今回は全部で29個。重さがあるので結構大変。サイランビやパドックナンバー、重さを付箋に転記したら、卵を入れていきます。この作業をひたすらに繰り返します。ラスト1個です。すでにもう疲れています。ふう、やっと終わりです。最後は扉をしっかり閉めて、と。この卵たちは9月2日に生まれます。 以上、今日はダチョウの卵を割ってみます。ダチョウの卵は殻が厚いので、割るのも一苦労。穴を開けたら、そこからペンチで殻を剥がしていきます。だんだん中身が見えてきた。上から覗き込んで黄身が全部見えたら OK。そーっとボールに開けましょう。以上、ダチョウの卵の割り方でした。